我が城には世にも珍しいアートコレクションがあるアート様あっあアートコレクションあっアートさいアートさま をとっってちょともっとやさしく連れていて<笑> とかどっちアートでしょうでしょはあ<音声> 作品を大募アーートト応募方法詳細ははディズニーチャンネルのの公式サイトからーま だ, まだ、うん、見るもなで子供は誰でもピカソのような芸術家だアート様うーんいい言葉だ、実に興味深い。 アートでしはょはう あっ こ れ, でしょそれもすばらしい アート作品をう詳細は公式サイトでント様ント様さらばだアートート様